人島に行くなら誰を連れて行く分かんないよ軍の人軍の関係者その人たち多分 サ, サバイバル力とか半端なさそうだから悩み事を聞いてくれそうな人周りにいるいるかなまあいるっちゃいるか今は97今辛くない辛い時もあるけどそれが人生だし<笑>えっと98今人生楽しい 物作ってる時はだけは楽しい あ, あと競馬見てる時アニメ見てる時かな99。もしも行けるなら未来過去どっちも行きたくない。